ですあの結局広告って無料のものまあ、媒体って無料か有料どっちからやればいいって話なんですけれども、まあ、結論から言うと、まあ、両方ともやる人るところというのはビジネスの答え生態の系の答えなんですねでまずは無料の媒体例えば YouTube とか TikTok とかイン Instagram とかってあると思うんですここまずね自分で毎日投稿するっていうふうなことによってフォロワーとかっていうの集めることができるからまずこれ自分でお金をやっていくべきだと思います。はい で, でも注意点としては、集客できると思わないことです。普通はできないんですね。はい、でじゃあ、有料どうするのっての有料はですね、広告の成果というものを計測して改善していくというのが、そういう話になっていくんですね。でそれで、いわゆるいくら広告費を、ね、有料で出稿したら、1人の顧客が獲得できたのかということを計算しながら、出稿していくというのは広告のようになってきますので、この無料と有料を使い分けて、あなたの生態をを繁盛できるようにやっていっていただければと思いますので、参考にしてください。え下にですね、私の教科書、いっぱいやってるんで、無、え、料、ー、で直してください。